おはようございます。えっ、ー、と、私、あの、連帯ユニオン関西ゼネラルシムという労働組合をやってます。あの、大橋と申します。えっ、ー、と、今日は、あの、えっ、ー、と。和歌山南陵高等学校の件について、ちょっとお話ししたいと思います。えっ、ー、と、実は私たちの、あの、分解、組合の分解ですね。が、その、和歌山南陵高校にあります。あの、組合が二人おります。で、えっ、ー、と、今、その、私たち、あの、連帯ユニオンと。 えー、和歌山南陵高校はあの労働葬儀をやってるところですで、えー、その内容というのは私たちの分会長分会の分会長ですねがあの先日懲戒解雇されましたでその件であの今揉めているところですで和歌山南陵高校というのはあのこの間結構マスコミでも取り上げられているので、えー、と皆さんご存知かと思います、えー、とつい昨日、えー、と7月8日にもですね あの静岡県があの調査に入って、えー、とそれに関してあの、えー、措置命令っていうのを出しましたそのあの学校法人に対してですねで、えー、とどういう内容の措置命令かという と,、えー、と一つはその、えー、と資産の問題非常に学校法人として資産に問題があってこれまでいろんな問題を起こしているとで一つはあのこれはご存知かもしれないけれども教職員に対する給料の支配 要するに給料日にちゃんと支払わなかったら遅れてしまうとそれがあの今年の4月5月に続きましたで、えー、とさらにあのこの学校寮学生の生徒のための寮があるんですけれどもその寮のガス代を払ってなかったもんですからガスが止められてしまいましたまあ1日で止められてまた回復したんですけれどもそういうこともありましたあとその、えーと 皆さんあのサラリーマンで働いてはったら源泉徴収っていうのは、まあ、もちろんご存知だと思うんですけれども源泉徴収されてで、えー、とそ の, あのお当然税務署に納めるわけですね そ, のそれを納めてなかった要するに教職員の給料からあの、えー、所得税を転引しながらそれをその税務署に納めてないと、まあ、納めてないということは別の用途に使ってるんやと思いますけれどもっていうことが まあ、さらにはあの、えー、と皆さん大体社会保険に加入しておられる方いらっしゃる方多いと思いますで、えー、とそれは給料から点引されます結構な金額です社会保険の方が多分一番大きいと思うでそれをもう教職員の給料から転引きしておきながらあのえっ、ー、とその一応私学ですから、ね、私立の学校ですから私学教材っていうのがあって。 あるんですけどま あ, あの一般の会社でいう社会保険に該当するでそこにあのそれもあの給料から天引きしながらそっちその私学教債の方に払ってなかったとってい う, もうそれはもう1年以上にわたって払ってないっていうようなでそういうことの結果もうあの学校の資産は一部差し押さえされてるらしいですっていうようなもう非常にあのえっ、ー、と乱脈経営というかですね でかつその今年令和4年度に関してはあの予算も立ててないであの、まあ、学校を運営するわけである当然その運営方針みたいな 作, 作って行政に届け出ないといけないんですけどそれも作ってないで、えー、と役員、まあ、あの 理, 事理事と評議員で評議員なんか20人本当は必要なのにあの、えー、3人しかいないというふうな状況です。 でもうあの経営としてもぐちゃぐちゃになってるというような状況ですでそういうことに関してあの改善してくださいっていう行政の命令があの昨日あの静岡県から出されてます措置命令になりますで、えー、あの話元に戻りますけど私たちはその今あの和歌山南梁高校と揉めてますあの労働葬儀の状態ですで労働葬儀になった一番の原因というのは分会長の解雇です 懲戒解雇の理由は何かというとあのその分会長だけじゃないけどあの和歌山の南陵高校の教職員とは給料がだってあの支払われてなかったですあの少なくとも所定の給料日に給料の支払いがないということがあったので、えー、っとだからあの南陵高校の教職員がまあ授業教育活動を一部停止した授業停止した クラブ活動をやっていいです授業停止したっていうことがあってでその時にまあまあそれは、えー、今学校で学校現場でやっぱストライキっては、まあ、ほとんどないとしかもその背景になってるのは給料の支配であったりとか寮のガス止められたりとかあるいはも う, あのそ う, いう社会保険料とか所得税が滞納してたりとかもうくちゃくちゃな状況の中でもうあの教職員が。 あの理事長に対して説明会を求めたちゃんと説明してほしい自分たちに対してであと保護者に対してで保護者説明会から教職員説明会っていうのをあの開催してほしいっていうことで事業をね一部停止したわけですでえー、っと そ, それに関して、まあ、マスコミがその話を聞きつけてですねあの大々的に報道したわけですであの文会長 が懲戒解雇された理由というのはその時に法人学校法人に無断であの、えー、あのマスコミ対応をやったそれは懲戒解雇の理由の一つです何が悪いかと思います自分らのことは棚上げにしてで、えー、まあ意見は法律違反犯しまくってるわけです給料の支配も法律違反です、えー、当然税金納めへんのも法律違反ですであの 学校法人なのに教員がもう全然足りひんとかそういうのも問題です。理事も足らんらしいです。で、あの良さも立ててない。まあ、むちゃくちゃなことやっといてで、そのつけを全部教職員とか生徒らに回してですで、1番被害を被ったのはあの生徒たちです。あるいはその保護者です。で、えっ、ー、とその人ら非常に困ってる。こんな状態になって、それは不安もいっぱいだと思います。で、教職員も不安いっぱいです。次の給料がちゃんと払われるかどうかわからへん。 でそんんなな状態でみんな頑張ってますあとその分会長から聞いた話によるといろんな経費かかります学校の日常的な運営ででえっ、ー、と例えばあのバスでね生徒を送り迎えする時そのガソリンも給油せなあかんとでこれまではガソリンスタンドに行ったらその契約してるガソリンスタンドがあってあのまあカード で, でき全部できてたとで今それも止められてるんですだから教職員は自腹ら行ってるんです 自腹切っててて替えてるんです現金で払わないと向こう給油してくれへんガソリンスタンドが、ね。っていうことがあってあの、えー、とそういういろんな立て替え金あります。あの職務で必要ないろんな出張に行くこともある。で出張に行った時のお金も払ってもらってない。でえー、という形でねあのもう、えー、学校法人の方が払ってくれないから教職員が腹金って今運営してる面もあるんです。でそういうい中で 説明ですよあの説明会を求めて授業教育活動を停止したでマスコミが押しかけてきたその時マスコミ対応したそれを法人に無断であった学校法人に無断であったって言って懲戒解雇しようとかです許せへん話ですで、まあ、私らは当然その分あの組合の分解ができてねあの経営の正常化立て直しを求めてたわけですそのための説明を求めてたわけですそれに対して報復的に懲戒解雇しようと。 いい う, うに考えてますすこ、えー、こんな学校法人あの絶対許すことが で, きないですだから私たちとしてはあの先日もねあのこの学校は和歌山県にあるんですけ法人の本部学校法人の本部は静岡県にあるんですよで静岡県の方に行ってその法人の本部に申し入れとかしてきました今後、えー、ともう保護者とかも含めてですねあの絶対あの理事長は許さへ責任を取ってもらうということであの今後もあの続けていきたいと思います。 今、その懲戒解雇に関しては、えー、と裁判で争っています、大阪地裁で、これもあの、えー、提訴したときにあの、記者会見もやりましたし、まあ、各新聞各紙でも報道しています。えー、とこの問題あの、徹底して最後までやりたいと思ってますので、えー、とまたあのその都度報告させていただきたいと思います、えー、よろししくお願いします。